みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。今回は、滝沢の楽しい音楽の授業ということで、第2回目の今回はリズム感というものについてお話をさせていただこうかなと思います。第1回目は音感というものについてお話をさせていただきまして、第2回目はリズム感という感じです。 で、この音感と同じような感じでリズム感に対してネガティブなイメージといいますか苦手意識といいますか僕はリズム感がないからこれこれができなくてなんてそういった方すごく多いと思うんですけれども音感と一緒でリズム感がゼロっていう人はなかなかいないと思いますもしリズム感が本当にゼロだったならば歩けない、走れない、泳げない、バイク乗れない、車乗れないとかあと単純にこうしゃべることに対してもかなり影響が出てくると思うので ゼロっていうのはなかなかないということをです、ね、考えていただけると、えー、分かっていただけるとうれしいなと思います、まあ。そんな話をさせていただく予定です。でそれに伴って、リズムってこんだけ面白いんだぜなんていう話もさせていただきたいなと思いますので、よかったらお時間があるときにダラダラと見ていただければなという感じでしょうか。はい、では、行ってみましょう。四、え、段、ー、からスタートします。四段からスタートです。山マさんに行ってみました。 ヤマハさん。銀座のヤマハさんですね。ヤマハ銀座店。うー銀座に行く用事があったので、へヘヘヘ、ヤマハに冷やかしに行ってやろうみたいな感じでこう遊びに 行, 行ってみたんですけれども、なんか、まあ、面白いものがあったので、なんか衝動買いをしてしまったと、まあ。そういうパターンのやつです。銀座のヤマハさんで買い物をするとこんなシャレオツな袋に、ね、入れてくれて、ね、まあびっくりって感じですよもう。ヤマハさんのこのビルディングのリップ。 プリにもびっくりだし、あの銀座にびっくりという感じですね。銀座に麺食らった感じです。なんかユニクロとかがすごいもうバーンって、なんかユニクロ、ドーンおおみたいな、なんかそんな感じの銀座ならではの街並みというんですかね、あのパワーというんですかね、まあ。行ったことある方はわかるかと思うんですけれども、まあ、とにかく半端なかったです、銀座。久々に行きましたけど。で、何を買ったかと言いますと、レモンのこちら、ババンババンバンバーン太鼓ということで、太鼓を買いました。 えー、フレームドラムという太鼓みたいです。まあ、僕もこれ全然知らなかったんですけれども、お店でなんかちょこちょこ遊んでいたら面白くて、2600円だったら、まあ、買ってもいいかなという感じで、衝動買いをしてしまいました。フレームドラム。この、ね、枠にヘッドが貼っているだけという、ね、なんともシンプルな、なんともシンプルなフレームドラム。こういうのすごく好きです。それで、説明書がついているんですけれども、なんか説明してくれているのか、してくれていたいのかよくわからない感じ。 なんんでですす。ちょっと読んでみますフレームドラム。うー英語だな。フレームドラムはミドルイーストからなんかこう来てるぜ。めっちゃ古いドラムの仲間だよ。ということです。フレームドラムはトラウシャンスタイルを使用するエッジを作ることができます。 ということでドラム、このフレームドラムはトラディショナルな指のスタイルで弾いても叩いても超生きているし端っこの方をスパンってやるとなんかこうタクトーンっていうのがタクトーンっていうのが出ていい感じだぜと言ってます。It can be also be held with one hand and played with a soft mart or stood off between the knees like a bongo drum ということなので。あ Uh, フレームドラムはこのワンハンドで演奏しても超いい感じだしあのソフトバレットとい う, なんかこう棒みたいなのがあったけどもそれでこ演奏し て, ても超いい感じだしあとこの2の間にこの挟んでボンコドラムっぽく演奏してもマジ超いい感じって言ってます。えー、っと、whether you r e a professional drummer or just want to have fun at a drum circle with your family or friends The l e m o Frame、The highest expectations for sound quality and ということで。なんて言えばいいんだろう。もしお前がそのプロフェッショナルドラマであろうと。このドラムサークルとかって、あの家族とか、あの。友達とかって楽しみたいだけであったとしても。あのこのレモ m レー r a m ムは、まあ、じゃ、お前の期待にすっげえ応えるし。この高品質なサウンドとか。 あと、耐久性とかで、なんかお前の期待にマジぶっ壊す。ぶっ壊すじゃないか、まあ。お前の期待にマジ答えよって言っています。<笑>ようやくすると、<笑>とにかく古いということですねでその。どんなスタイルで弾いてもいい感じだし、なんかこね、自分に遊んでくれよみたい な, なんかそんなことが書いてあるような感じでございます。で、どんな音がするかというと。なんかこんな感じの音。たぶんタンパリンっぽく持って、 演奏してもいいし、ジャンベとか、ジャンベじゃないか、ダラブッカとか、ドゥンベクとかみたいにこう構えてる<笑> こ, こを遊んでみてもいいし、説明書に書いてあるように、膝に挟んでボンゴドラムっぽく<笑>遊んでもいいしという感じで、まあ、自由な発想で遊んでくれよと、まあ、そういう感じだと思います。 まあ、見るからにすごいこう、ね、なんか古い感じですもんね。すごいモダンの要素ゼロな感じ。なんかすごいこういうの好きです。なんか適当に扱える感じがすごく好きです。まあ、前置きは長くなりましたけれども、今回はこのフレームドラムというのを使ってです、ね、そのリズムの面白さみたいなのを話をしてみようかなと思います。とりあえず、まず知っていただきたいのは、人の耳というのはすごい能力を持っているということなんですよ。 自分の耳で聴いたときに、音をリズムかリズムじゃないかを判断することができるんですよね。例えば、全く同じ強さで、ずっと同じリズムで何かしら音が鳴っているとします。こんな感じ。同じ強さで、一定のリズムでひたすら音が鳴っていると。 この音を聴いたときに、人の耳はこれはリズムじゃないと判断するんですよ。何かしら の, このお知らせかなとか、警笛かなとか、警報かなとか、なんかこう合図を出しているのかなみたいな感じで、楽しむという要素はここには見いだせないわけですよね。ところが、どっこい同じリズムであっても、強弱がついていたりとか、音色が変わったりとかすると、人の耳はこれはリズムだと認識することができて、その音を楽しむことができるんですよ。ちょっとやってみます。無機質な。 パターンは こ, んな感じでここからメリハリをつけていきますどうでしょう一気に印象変わりましたよね もうちょっとノリノリでやってみたりすると<音楽>どうでしょうなんかすごいこう急に楽しい音になったと思いませんか普通にこう無機質なものではなくてなんかこうリズムと認識してなんかこう楽しいとか面白いと か, なんかノリノリというか体が動くというか。 なんかそんな感じ の,、ね、この特別な何か、サムシングを感じたかと思うんですけれども、これはもう人の耳がすごいからであって、そして今聴いてくださった皆さんの耳がリズム感、こどっちかというと心感、その皆さんの体の中にリズム感というものが存在しているからなんですよ。もしリズム感がゼロだったらば、音感と同じような感じで、同じ強弱の音と同じような感じで、そのメリハリをつけても全く何の楽しみも満たせないと。 こんな感じになってしまうと思うんですけれども、どうでしょう か, なんか楽しげな感じですよね<音楽>。こんな感じで、ウキウキんそんな、まあ僕は楽しそうですよね、とりあえず。<笑>僕は楽しいです。でえー、とそんな感じで、みなさんのリズム感を持ってますよみたいな感じで話を終わらせてしまうと、そこか、俺はリズム感を持っているのか、ああいしよしめれたしめれたし、でってなってしまうので、もうちょっとこう具体的にどういうふうに。 練習をすれば、どういうふうに意識をすれば、リズム感というものが身につくのか、そんな話をさせていただこうかなと思います。とりあえず、一番手っ取り早いのは、一番簡単で手っ取り早いのは、たくさんアウトプットをするということです。好きな曲、なんかこう好きな音楽とか、好きなアーティストの音楽とかをバーッと流して、それに合わせて自分もこのリズムを叩いて演奏して、アウトプットをたくさんしていくと。平たく言うと、もうそれだけです。 そこういう太鼓を用意しろとかいうわけではなくて、もう叩く対象は何でもいいです。こういう壁とかの柱とかでもいいですし、アコギのボディを叩いてもいいですし、あと普通にこういう段ボールとか最高ですね。超いい感じです。いい音しますよね、段ボール。<笑>こういう叩く対象を何かしら用意して、ペンでもいいです。こういうのとか。 サムスイングを用意して、音楽をかけて、それと一緒にこう、ね、バンバンバババッと演奏してみると。もう演奏というと、固く構えてしまうかもしれないんですけれども、音を鳴らして楽しめればいいんですよ。楽しめればいいです。楽しむのが目的です。ちょっと話の方向は変わってしまうかもしれないんですけれども、楽しめるってすごい高等技術なんですよ。楽しめる。 例えば、今僕は英語を勉強していますけれども、英語を勉強したての頃はその、ね、アルファベットを覚えたり、文法を覚えたり、単語を覚えたりみたいな感じで、その楽しむ余裕がないわけですよね。聞くのですいっぱい、話すのですいっぱい、書くのですいっぱい、読むのですいっぱいみたいな感じで、そこにはもう楽しむ余裕なんかもゼロと、何もないと。でも、それらが、ね、このある程度うまくなってきて、英語というものを習得してくると、聞いててもその内容を楽しむことができたりとか、 しゃべることに対しても、ね、そ誰かとコンバーゼーションすることを楽しめたりとか、そんな感じで楽しむという要素が出てくる頃には、ある程度その技術が習得できているというか、まあ、その楽しむということ自体はすごい高等技術だということを言いたいわけなんですが、何かしら の, その音楽をバーッと流して、一緒にこうリズムを叩いて、もうすごい楽しいなと思いなるらばもうそれはすティング・ゴールという感じです。リズムがずれてもいいんですよ。楽しければいいです。例えば、イメージではその子供。 なんか、手を叩いている姿とかをイメージしていただけるとすごくよいなと思います。なんかこうね、その子供の前でなんかこうギターとかを演奏して、なんかこうね、子供がこう、ね、すごい楽しそうにこうね、わーみたいな感じでこうリズム叩いている姿とか、まあ、よくあるじゃないですか。で、その手拍子はもう全然ずれてると。でもそれでもいいんですよ、楽しければ。なんかもうね、思わず笑顔になってしまって、ハッピーになってしまうような。だからそのくらいのこの楽しさみたいなのをアウトプットすることに対して見いだせると素晴らしいということでございます。 それで、その楽しむためにはどうしたらいいかという話をです、ね、2つだけご紹介させていただきます。楽しむためのコツを2つ。コツその1に関しては、メリハリをつけるということです。音色ですね、音色。低い音、高い音。この2つをコントロールするようにすると、すごく面白くなってくるかと思います。この手の太鼓だったら、真ん中ら辺を叩くと、 低い音が出ます。で、高い音が出ると、あ違うか。真ん中ら辺に叩くと低い音が出て、外側を叩くと高い音が出ると。これをもう、ね、自分の好きな順番で叩いていくと。交互でもいいし、2個ずつでもいいし、3個ずつとか4個ずつとかでもいいですし、何かこう不規則的に並べてもいいですし、低いと高いをたくさんこう並び替えたりとかして、リズムを楽しむ。 これがコツ1です。それで、この低いと高いの2箇所にフォーカスできれば、あとはもう何でもいいです。ゴーストノートという言い方をするんですけれども、合間合間の音は何でもいいです。もう何の音色でもいい。例えば、えー、とこのゴーストノートが適当に、うん、16分音符であったとしますよね。それで、これに合わせて高い音と低い音を低い、高い、低い。 すごいなんかリズムっぽくなった感じがしませんかぐっと音楽らしさを身につけたといいますか。でも、別にこの周りのコースの音に関しては、どこでもいいですよ。別になんかこの枠でも。これは逆に難しいですけれども、枠でもいいですし、なんかこの辺でもいいですし、好きな叩き方、好きな音色、好きな場所何かしらを見つけて、適当に叩きながら、低いと高いだけにフォーカスをしていくというのがすごいいいなと思います。 段ボールなんかの場合だったら、そのこの真ん中ら辺と端っこら辺を使ったりとか、段ボールを2つ並べたりとか、なんかこう、大きい段ボールと小さい段ボールみたいな感じで、そうすると、その時点で音色の幅をつけられると、こんな感じです。なんかすごい、段ボールなのにすごい楽器っぽいというか、あ端っこ。 いいてみますね、この辺。こんな感じで、なんかなんか僕がっ言っている意味わかるでしょうか低い音と高い音、そしてその他大勢みたいな感じで音色の変化をつけるとリズムはもっと楽しくなってくると思います、まあ。もちろん難易度も上がってしまうんですけどね。 この辺を意識すると、リズム感の集とかに役立つのではないでしょうか。それで、コツ2に関してなんですけれども、リズムを刻むというのは、言い方を変えれば、見方を変えれば、時間を刻むことになるわけですよね。時間を刻む。例えば、BPM60 の曲があったとしましょう。BPM が60。これは四分音符という長さの音符が、 1分間の中に60回鳴る速さで演奏してくださいという意味合いになるんですよ。なので、うと四分音符という長さの音符はそのまま1秒になる秒ということになります。で、大体の曲はその4分の4拍子という曲なので、でこんな感じで1小節が4拍から成り立っていて、うこの間が1秒。で、さらにその半分の。 8分音符に関しては、ここは 0.5 秒という感じです、まあ。細かいことは分からなくて大丈夫です、えーどう。何を意識してほしいかというと、このゲージといいますか、バーといいますか、この頭の中でこの時間を区切るスペースみたいなのを作るわけですよね。どういうことか、もう少し具体的にやってみますと、例えば、ここと、ここと、ここと、こ こ, こ, こに。 フォーカスをして、ここで音を鳴らす、鳴らす、鳴らすみたいな感じでやったとします。ワン、ツー、スリー、フォー。はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、こんな感じです。それで、途中でその白い丸をずらすわけですね。もうちょっとずらして、 鳴らしているのはここです。右手で鳴らしている。ん右手が鳴らしているなんていうのかわからないですけども。で、この白いのが左手で叩いている場所<音楽><音楽><音楽>。こんな感じ。なんとなく言っている意味がわかるでしょうか。この辺の感覚を身につけるに、一番手っ取り早くて、一番成功法なのが、 音符の読み方を学ぶということです。まあ、僕は今、楽譜を読もうという動画を出していて、まあ、初級編と中級編とあるんですけれども、その辺のテキストをです、ね、全部学んでいただけると、僕が言っている意味が 100% 理解できると思います。まあ、音符は読めなくても、こういった意味、概念といいますか、意識はできると思うんですけれども、音符を読めたほうが半端なく理解できると思うので、ちょっとこの辺を身につけたいなという方は、音符の読み方を学ぶことを強くお勧めいたします。 で、ちょっと専門的な話になってきちゃうから難しいかもしれないですけれども、さらにこの細かい音符があったりとかするわけですよ。16分音符っていうんですけれども。こうなったりとかしたときもしっかりとこ こ, ここで鳴らす、ここで鳴らす、ここで鳴らす、ここで鳴らす、ここで鳴らすっていう意識ができるといいですね。やってみます。右手がポンポンポンポンとある中で、 こんな感じで音を鳴らしていく。もっとこの数を増やして・・どうしようかな。パンタン、パタン、パンタン、パンタン、タ ン, タ ン, パン、タンタンパタン、こんな感とか<ー>。こんな感とか。もっと音を増やして・・こういうところとかなんかわかりづらくていやらしいですね。 こんな感じです。その頭の中でそのここまでは具体的にイメージしなくてもいいですけれども、どういうタイミングで音を鳴らしているのかなと。なんとなくこう聞くだけとか、なんとなく叩くだけとかじゃなくて、明確にイメージをして、今この場所で、今このセグメントで音を叩いている、今このセグメントで音を叩いたみたいな感じで、強く意識をして、こういうのがもっと、ね、この具体的にイメージができなくなってくると、いよいよそのリズムを出すということが楽しいものに変化してくるかなと思います。そんな感じでしょうか。ちょっとまとめますと、 第1 に, にリズム感なんてのは誰でも持てるということです。で、第2にそのリズム感を養うためには、一番手っ取り早いのは何か音楽を流しながら、それと一緒に物を叩いて、音を出して、アウトプットをして楽しむということです。で、もちろんこういう対抗があってもいいですし、ドラムセットとかそういうのを始めるのもいいですし。 もちろん楽器をやるに越したことはないんですけれども、楽器じゃなくても大丈夫です。手でも大丈夫。段ボールでも OK。柱でも壁でも OK。それで、第3としては、楽しむためのコツは2つある。1つは高い音、低い音何かをつけて、メリハリをつける。2つ目としては、こういう感じで頭の中でどこで音を鳴らしているのかというイメージを具体的に意識するという感じです。この辺の話がです、ね、全部そのファーッと理解できて、 実際にそのリズムを叩くこと、リズムを鳴らすことが楽しめれば、かなりリズム感がついてくるかと思いますので、まあ、ちょっと参考にしていただけるとうれしいなという感じです。<笑>結構今回も話が長くなりましたね。おーっと、20分になってしまった。じゃあ、そんな感じで今回も終わりにしましょう、えー。次回は音感を身につけるための書籍といいますか、なんかそのグッズといいますか、なんかそういったものについてお話をさせていただこうかなと思いますので、よかったらチェックしてみてくださいませ。 そんな感じで終わりにいたしゃいましょう。それではまた次回、さようなら。<笑>